かかりりまます、OK、分かっておりまし本番打きますよーしカメラ OK 音 OK や者 OK よーしさタどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です11月20日全国のローソンにて一番くじ「五等分の花嫁あなたと一緒に」が発売されましたもちろん監督も数か月前から楽しみに楽しみにしておりましたはいというわけでですね今回監督このくじ 引きませんなぜかと言いますとですね、テニツ監督、アプリでですね、オンラインクレーンゲームに3000円課金しました。そして、あっという間に3000円が消えてなくなりました。きれい、さっぱり、溶けました。<笑>そこで痛感したこと、正直ね、運要素博打に近いお金の使い方。 ドラマです精神が耐えれませんそのフィギュアねメルカリとかで購入したらお釣りが来るのに今手元にないんですよどういうこと過去にですね監督一番クじやっておりまして最初初めてやったのが鬼滅の刃680円を10回2回目がですね鬼滅の刃を5回そして3回目がヒロアカを5回最後のこのヒロアカのみですねフィギュアをゲットしております 見せたい見せたい見せたい。前回の一番くじで取った、かっちゃんの。いや、かっこいいよフィギュア。今までね、全部680円の、今回五等分の花嫁。なんとですね、750円。うわ、高いよ外れれば、ラバーストラップ。過去の成績から、ついフィギュアを出す確率。3分の1ぐらい。怖いな怖いな 怖いなぁ。怖えよお金たんまりあるんだったらね、当たるか当たらないかね、ワクワクしながらやってね、もうペリッペリってめくるの、もう最高なんだけどね、こしたら生活に支障を来してしまいます。今ですね、散財をしばらくの間、押さえておきたい所存でございます。まぁ、あ、あとね、この次の季節というわけで、氷がですね、値上がりしますよ、という告知が来たんですけども、怖いなぁ。 怖いなぁ<笑>。で、監督はですね、寒さに耐えて病気になるよりかは、もうストーブをガッツリと耐えてですね、体を守るタイプなんで、その辺に関してもね、過去にね、一番クリアやるとしたらやっぱフィギュアが欲しいじゃないですか。一番最初にチャレンジした決めて、決鬼なの刃、霊面に刃を持ったですね、この煉獄教授のこのフィギュアが欲しかったんですよ、めちゃくちゃ。すごいよ、この炎。炎の、このこのフィギュアを見た瞬間、これは絶対に迎えたいなと思いましてですね、10回やったんですけども、見事外れまして、そしてどうして でもどうしても欲しいんで、6800円ぐらいでこちらをですね。お迎えしました。また、あ、炭治郎のね水の呼吸もあるんですけども。水の呼吸。 水の呼吸はい、こちらをね、有粒米ですね。この二つ合わせて、まあ、だいたい 6,800 円ぐらい出してですね、買わせていただいたんですけども、くじをやらなければ、ね、6,800 円が手元に残ってたと思うと、うそれ言っちゃダメでしょっていうのはわかりますよ。はい、わかってます。もう、とてもとてもわかりますよ。というわけでですね、頭を使おうぜ。現実を見ようぜ。確率を考えようぜ。今回のご等分の花嫁、一番くじ、くじを引くのではなく、もう欲しいフィギュアを注文しちゃいました。ありがとうございます。 今回ですね監督はねいやこのフィギュア欲しいなっていうですね一体ありましたですね五匹のフィギュアこれ見た瞬間首が。 今回、解消に関しても、ま、そこまで悪くないかと思うんですけども、メンタルが削られるだけ。というわけ で, ですね、これから、一番釘調整しない宣言じゃないんですけども、欲しいフィギュアがある場合は、確実にゲットして、こういった紹介させていただきたいと思います。はい、というわけでですね、もう少しで多分、ピンポンが鳴って、くる予定なので、でちなみなんですけども、えー、いつのフィギュアだけ買ったつもりがですね、えー、なんと、セットのやつを買いました。なんで、ね、<笑>なんで<笑>まあ、いいでしょう。えー、待ちたいと思います。 はい、といとうわけでですね、答えは分かっているのですが届きましたいっていきたいと思いますおっとダンボール解体検定3級の犬が来たゃじゃーん。はい 印象中野いつき、ワンピース推奨フィギュア2個は入ってませんが、えー、1つは入っております。クジのドキドキ感を味わうのもまあいいのですが、確実に手に入れる方法、これやっぱり一番いいです。と、はい、いうわけで、ちょっと順番に行きたいと思います。まず、会将の方が行きたいと思います。じゃじゃんおぉ、いつきのラバーストラップ2つ入っておりました。ありがとうございます。はいというわけで、こちら、はい、素晴らしい。続きまして、こちら、えー、料理を作っているところですね。いいですね。 こちらですねマイクロファイバータオルハンドタオルよりはでかいんですよねなんかマジシャンの気分ですねちょっとこれが邪魔くさいまあまあでかいですねこのサイズのタオルはどうやって使うんですかねこの長さって何使い方が分かりません、ね、続きましてすでにもう開封されているのですが全ンチョコノッコフィギュア今後ですね5人集めるかもしれませんウェディングドレス姿の木でございますアホ毛も立っておりますね 今回のチョコノッコとこれがですね前回の一番クじとなっておりますこれ後ろってこれもしや使い回しですか<笑>ほぼほぼ一緒ですね続きましてデデチョコノッコの小皿となっておりますこれは実用的でとてもいいですねあ意外と小さいですねはいと出てこちらですチョコノッコ小皿これは醤油入れとかいいのかな はい普通に小皿ですねで顔のイラストが描かれておりますいやこれはね初めて見たグッズですねえっと口に何か食べ物がついておりますそしてこちらですはいというわけでですね口を引かずに確実にゲットしてきましたまあ、少しねお金がかかったのですがはいありがとうございますおおいいですねえ見た瞬間欲しいなと思いましたはい開けていきたいと思いますさっと基本的に監督はね飾るタイプなので箱はこの後すぐ捨てたいと思います はい、おおまずはピンク花柄のダイザーそして、えー、いつきがはあ、やっぱいいわクオリティが高いですというわけで失礼します素晴らしいですはいありがとうございますちょっと待ってこれクオリティが相当高いなこれえー、ちょっと待ってこれ5人分欲しくなってきた はい、ョ行員。はい、というわけでですね、こちらが5つとなっていると、俺の顔ありません。この後ろまでのこだわりを素晴らしいです。もっとアップしてください。4K の映像ですよ。はい、ピン倒して。はい、ありがとうございます。この首の筋ね、もうスッとしてるところがね、最高にいいですね、えー。背骨のですね、感じとかもかなりいいと思います。そしてこちら、こちらが足元となっております。はい、そしてこういきます。で、ひらっとね、風がそよいでいる感じ。 そしてこの辺もね、カメラ、あ、ちょっとピンと。このアクセサリー感とかもなかなかすごい細かいですね。 はい、えちなみになんですがポップパレードというですねシリーズのいつきがこちらとなっております大きさ的に言うと今回の一番くじの方が多少ですが大きいのかな意外と、まあ、服とかの部分ってちょっと大きくなってるけども、まあ、そこまで大きさは変わりませんね はいというわけでですね、いつきのフィギュアを買いました。特に監督はいつきにめちゃくちゃ推してるとかないのですが、このフィギュアの感じがですね、大好きでした。今後、監督一番くじ。今後ですね、欲しいフィギュアには、多少お金をかけて、確実にゲットする方法をえ取っていきたいなと思っております。というわけで、また次の動画で会いましょう。よし、飾ろう。もちろん監督も、この記事。<笑>記事って何楽しみに、楽しみに、ずっとしそう、文様相。 過去の正規からうっかいだなと思いましたよね。でかいねポ ッ, ップパレードと比べて少し箱が大きいですね。さっと